ございます。トリプル aaa ニュースの折見正代です。ニュースをお伝えします。2016年にて神奈川県横須賀市稲岡町にて騒音テアなどの主犯として投獄された自称アメイジンたる人物が先日脱獄しました。脱獄したのは本名、職業共に不明の89歳の無期懲役囚です。この人物は警察の調べでも詳しく分かっておりません。 なお現在も闘争を続けています近日中に全国に指名手配を掲載する方針ですビーマンとフアプリカを使 う, で使 う, で使 う, うかドケッデハッハッハハ ハ, ハ, ハ, ハ, ハ, ハ全世界に着く平穏な時代をありアメージにしてもらうアメージが蘇りする オーソン2歳20だ俺らはオーソンズアメージンの一族だそして俺がアメージンの王オーソンだ2020年激動したいアメージングシリ アミュージじゃねえ何だっけ合わせたとにかく3年ぶりの宴だ高尊にかかれば流行りのコーラム小通り アメジただアメージ量終わるしっかしておるべ別このオーション号機か俺がすべてをアメージュに書いてある俺が一切をエストレスに導いてやる俺がこの世をオーションにしてやるレッツフィールド ースフォーこの兄弟を見てくれてありがとう」「森川の最後の一言だ」ースーアメ「ありがとう」 Awesome!